以前、西日本新聞を応援したいというようなね、動画を上げて、それを見た人、僕は皮肉で言ってると思いました、ね。違いますよ。僕本気で西日本新聞を応援してるし、西日本新聞はね、朝日新聞とか毎日新聞とか共同通信なんかよりも、はるかに危害があると思ってますよ。最近ね、私はブラクから逃げてきたっていうね、そういう、 記事が連載されてるんですよ。記者28歳。西田正也さんっていうんですかね。西日本新聞の記者で、この人自身がどうも部落出身だそうなんですよね。でね、これにはですね、中国地方出身っていうふうにね、なんかぼやかして書いてあるんですよね。関係ない昔話じゃなかった。やばい現体験とかそういうふうに書いてあるんだけども、あの、一見するとね、なんかお涙ちょうだいの記事で、 なんかこれ自体がブラフに対して悪いイメージを持たせるんじゃないかというふうに思われるかもしれないんだけどもまあ確かにその通りそれはありますだけどこれ載せたのがすごいんですよあのちょっと前だったら こういうのね、牛松根性だって言ってね、解放同盟なんかから抗議されたりしてたと思いますね。今でも結構これはギリギリの線いってると思いますよえ。牛松っていうのはね、島崎闘争の破壊の牛松ですね。自分の出自を卑下してですね、こう卑屈になってる人間の象徴ということで、そういうあり方はダメだっていうふうにね、やっぱ解放運動の中では批判されてきたんです ね, ね。で、私は部落から逃げてきたとか、まあそういう言い方をするっていうのは、やっぱりその牛松 に重なるところがあってですねでもそれをね赤裸々に書いてるっていうのはね僕は率直にあのすごい責めてるなと僕は思いますよ。えー、これね中国地方って言ってるんだけどもあの特定したわけじゃないですよ。あの多分僕は鳥取県だと思いますねこの西田さんの出身地は。あ, あくまで私の意見ですから別にそうだっていうふうに断言してるわけじゃないんだけどもでも書いてるのを見るとね。地区学習会って っていう言葉が出てくるしねあとはねキーワードとしては 大義っていう言葉が出てくるんですね。大義、これはね、めんどくさいとかね、退屈だとかそういう意味があるんだけども、中国地方だとね、結構広い範囲で使われますね。広島のあたりでも大義って言うんじゃないですかね。岡山でも多分言うかなと思うんだけども、まあ、それでもね、ある程度絞られますよね。で、あとはね、立場宣言っていう言葉が出出てきます。立場宣言っていうのは、クラスメートの前で自分は部落出身だっていうような宣言をするっていうことです。で立場宣 宣言っていう言い方はね、これやっぱり鳥取県特有ですね。大阪なんかだとね、ブラック宣言って言うと思います。だからそういう意味でもね、よく、やっぱ使われてる単語がですね、やっぱ鳥取県特有かな。で、あ、鳥取県だとこういうことあるかなっていうようなそういう内容なんですよね。で、これね、あの、連載記事で有料版なんで、ぜひ皆さんね、ケチなことしないで、西日本新聞にね、ぜひ有料登録してね、読んでください。あの、ぜひね、 読んでいいいたただきたいと思いますそれで概要としてはそのブラク出身28歳の記者がブラクでですねそのここはブラクだとかそういうことを教えられてまあ学校でまあこの人の時代はねその立場宣言なかったと思うんだけどもまあ親がねどうもそういうことを知っててもうそのことについてもう親はも う, もうあれは本当にねあのひどいことだっていうふうに言ってるんですよね。うん で、この辺りもね、共通しますよね。立場宣伝ってね、僕は承知してるところではですね、鳥取県ではね、2000年代、まあ21世紀に入ってちょっと としたぐらいまでやってましたね。で、それ以降はやってないです。で、28歳っていうことは小中学生の頃っていうのいたいその2000年代ですよね。だから、ちょうどね、その、立場宣伝やめてそのすぐ後ぐらいですよ、28歳って言ったらね。これより上の世代っていうのはね、立場宣伝見た人多いと思います。で、2000年代に辞めたっていうのはやっぱり保護者から、 講義が来るからです。僕リアルタイムで見てましたからね。鳥取県の県民の声なんかにね、その、いや、あの、鳥取県の県立高校は中学校からどの生徒がブラック民かっていうことを引き継いでるのかと。学校の先生はそんな目で見てるのかっていうことで、ものすごいね、保護者から講義が来てたんです。で、まあ、それだけじゃなくても、まあ僕も学校の先生から聞いてるのは、やっぱね、立場宣言っていうのは結構ね、あの、あ、まあ、 新しい時代になるほどね、保護者から抗議が来るようになったって言うんですよね。やっぱり、まあ、個人情報保護法の関係もあるし、やっぱりネットが広まるとね、あ、あそこの学校じゃそういうことをしてるのかっていうことがね、やっぱり広まっちゃうわけですよね。だから今はやってないですよ。立場宣言ってね。うん。でも結構最近までやってたっていうのはこれは事実です。かなり最近までやってました。これ読むとですね、いや、その<笑>、 まあこの西田さんがですね、そのこの部落をは離れてでも、離れてもですね、あの自分がその部落出身者だということにね、なんか負い目みたいなのを感じでですね、それでなんか交際が始まる前に告白、なんか結婚しようとした人に。 というか、まあ、付き合う人に対して自分、部落出身と言ったりとか、まあ、そういう話なんだけども、あのね、僕、共同通信なんかからも取材を受けたんだけども、それで、結婚差別についてね、僕はいろいろとね、意見を求められるんだけども、その、まあ、よくメディアなんかでね、結婚差別受けましたとかね、で、解放同盟なんかの人は結婚差別がありましたっていうふうな事例っていうのが、まず、その、一番多いのが、結局自分で言ってるんですよ。自分が部落出身だって言ってるんですよね。 んで、それおかしくないですかと。そしたらもう全国部落調査も身元調査も関係ないじゃないですか。自分で言うんだったら。 でね、部落って言っても全部は全部童話事業やってるわけでもないし、そんな解放同盟が活動してるわけでもないし、こういう学習会やってるわけでもなくてですね。だからそういうところだとそもそもここは部落だっていうことを住んでる人自体も知らなかったりするし、まあ知ってたからって言ってですね、そういうことを聞かれてもないのにいちいち話すかっていう話なんですよ。まあ八地市ってその部落っていうのも、 もう世間的にはね、いいイメージないですよ。悪いイメージしかないです。ブラックって言ったらね。まあ世間的にっていうこと、世間っていうのはどっちかってう、主にはこの行政とかね、運動団体のことを言うんだけども、まあこの前も、あの、東京のね、ブラック関係の、その、プロパガンダ動画紹介したけども、その行政自身がね、いいことを教えてないです ないでしょ部落って言ったらその差別された身分の人たちが住んでて、未だに差別を受けてるっていう、何にもいいことを教えてないじゃないですか。まあ実際は、その部落って言ってもね、まあ東京の部落なんてほとんどもうチりじりになって、もう住んでる人もわかんないし、もう中にはもう高級住宅地みたいになってるんだけども、うん。だけどその事実とは違って、その部落について悪いことばっかし教えてるからね。そうするとやっぱり、 ブラックに生まれたっていうことはね本当にこのなんか負い目なんだみたいに感じてしまうわけですよね。ただそれでもですねそういうおかしな教育を受けたからって言って全部の人は洗脳されるわけじゃないんですよ。 もあんなものは茶番だとね、学校とか学習会で部落出身だとかそういうふうにね、教えられたの、あんなもん茶番だっていうふうにね、ほとんどの人は気がつくんですよ、やっぱり。社会に出ていろんな人とね、話すようになると。だけどやっぱ一部の人はね、多分2割ぐらいの人はね、この洗脳が解けずに負い目を感じて で, ですね、そのなんかあれば付き合う人に自分は部落出身だとかいうふうに言わないといけないみたいに思っちゃってるわけです。だから、 西田さんなんか多分その口なんでしょうね。でも西田さんはね、西日本新聞に就職したからまだいいけども、こういうのがね、解放同盟の先住なんかにすると、あの、敵意をですね、この、なんのねの、落ち度もない人に向けるようになって、この世の中に害悪をばらまいてですね、もう不幸な人を増やしていくわけです。で、この学習会っていうのもね、まあこれにも書いてあるけども、本来だったは、 本来だったら国語算数社会とは普通のその教科をやる場所なんですよ、本来。あの、畜学集会っていうのは。その、あんたはブラク民だとか、そういうことを教えるようになったのは昭和50年代以降の話ですから。それより前っていうのは、区学集会っていうのは、まあどういう考え方だったかっていうと、まあ鳥取県なんかでもね、まあ鳥取県ってね、その、農村の労働型ブラクっていうのは多いんですよ。その土地を持たない人で、 その土地を持たずに農家じゃなくて、いろいろ雑業やってるっていうところが多くて、まあ、全般的にこの低所得の人が多くて、その貧困が、ね、受け継がれてるっていう、まあ、そういうところがあったわけです。そそういうい場合にに、ね、れを解決するには これはね、別に日本に限らず世界各国であることなんだけども、貧困層っていうのは自分の子供も満足にね、教育できないから、また貧困がこの世代で受け継がれていくっていうそういう問題があるわけです。だからそういうのを断ち切ってですね、親だとか地域の協力を得てですね、まずその子供にですね、その、 なんか、誰かの人権を守ろうっていう話じゃなくて、まず自分自身がね、自分自身を守れるように学力をつけていくっていうのは、それが本来ね、その、童話教育っていうか学習会なんですよ。それが、昭和50年代頃になか、おかしくなって、お前はブラックミンだみたいな教え方をするようになったわけです。で、そこでね、いろいろ被害者を増やすようになったわけですね。だからね、この西日本新聞の連載っていうのは、 その本当に悪いその解放教育によってこじらせてしまった人がいると。その解放教育っていうものがいろんな人を不幸にしたっていうことを、まあ見る人が見ればというかね、まあかなりの人はこれを見たらわかるんじゃないかなと思うんです。だからそういう意味で僕は西日本新聞応援したいです。今後この連載はどうなるかっていうのをね、見ていきたいと思います。まあ斜め上の展開になるかもしれないんだけども、 まあ、これはあくまで僕の想像ですよ。僕の想像なんだけど、多分鳥取県の例としてね、こういうことがあったと。でね、他にもね、話すとね、これ、 まあ、滋賀県なんかでもやってたんですよ。まあ、鳥取県がね、僕一番ね、この、童話教育、解放教育、この歪んだ教育は一番ひどかったと思うんだけども、まあ、大阪だとか、滋賀県なんかでもやってましたよ。まあ、そこは地域によってばらつきがあるんだけど、まあ、それはね、その、学校の先生とかね、あるいはその、保育所の保護さんにまでですね、その、まず最初に赴任するとですね、解放同盟の人に引き合わせて、まあ、そこが部落だとか、そういうことをね、 あの、フィールドワークで教えてたんですよ。で、それで、あなたのところの、まあ、保育所にも学校にも部落の子供いるから、ね、そういう子供たちは問題を抱えてるから配慮してね、みたいなことをね、あの、教師だとかね、保ぼさんにも言ってたんですよ。するとね、やっぱり、保ぼさんとか、教師もそういうふうに見るじゃないですか、部落の子供っていうのは問題を抱えてるんだと。まあ、そういうふうに見るようになるわけじゃないですか。だから、そういう意味でもね、非常にいろんな意味で、その子供の教育上 悪かったんだけども、まあこういうことが結構最近まで行われてたっていうことですね。だからこういうこの西田さん、西田さんはまあまだね、西田さんはね、西日本新聞に入ったんだからまだまだいい方だと思うけども、中には本当にね、これでね、不幸な思いをしてる人がいるから、そういう人を増やさないために、この解放教育というもののね、外役というものをね、ぜひね、この記事から読み取っていただければと思うんですよね。ということで今日はね、西日本新聞のこの記事の紹介でした。